令和2年6月10日、阿蘇市黒川の阿蘇市立阿蘇小学校で交通安全教室が開かれ、正しい自転車の乗り方などを学びました。この交通安全教室は、熱中症対策のため体育館で、また新型コロナウイルス感染防止対策のため、 座る感覚を広くして行われましたこの日は3年生と4年生の児童が対象でまず3年生の児童42名が自転車の正しい乗り方や決まりを紹介する映像を見ましたそして交通安全教育推進協議会の山部より子さんが自転車に乗るときは発車前には必ず安全を確認する左側を走る ヘルメットをかぶるなどの決まりを話したり、さらにヘルメットに脳みそに見立てた豆腐を入れ、自転車から転んだらどうなるかの実験を行い、ヘルメットが頭や脳を守っていることなどを学んでいました。また、自転車に乗るときは、まず後ろを確認して自転車に乗り、右足をペダルに乗せ、再び後ろの安全を確認してからスタートするようにしてほしいと話しました。 阿蘇小学校の決まりでは、3年生から自転車に乗ることができますが、3、4年生は自分の住んでいる地区内、5、6年生は校区内で自転車に乗ることができるということです。話を聞いた児童は、これから決まりを守って自転車に乗りますなどと感想を述べ、最後に全員でお礼を言って交通安全教室が終わりました。